に満ちた留学もある不足の事態によって強制帰国に陥るかもしれませんぜひ留学に来る前に一度このビデオを見てみてくださいどうもカナダに留学中の講師です冒頭では少し怖い話をしましたがこれは私の体験談に基づく最善のアドバイスです<笑> 留学をする前に保険に入ってカナダに来てくださいあなたを緊急事態に陥れる原因はこれです皆さんも1つくらいは持っているかもしれません銀歯です何を隠そうカナダの鹿は保険が利きません 詳しくは以前私が作ったこちらのビデオを見てみてください留学をするほとんどの人は若い人ですそして大半の人は仕事を辞めてきます留学をするためにお金をいく分か貯めてはいますが経済的に余裕のある人は少ないんじゃないでしょうかそんな中その日は突然やってきますあなたがいつも通りご飯を食べていると口の中に違和感を感じますそう銀歯が外れてしまったんです 急いいで歯医者さんに行ってて治療してもらいますそれからあなたの運命は2つに分かれるでしょう1つ目はかぶせ物をただ単に中に押し込むだけの作業この作業だと大体2万円ぐらいの出費で済みます しかしもう一つの道だった場合つまり被せ物がもう戻らない時あなたは15万円近くの出費が必要になります語学学校やエージェントに何百万も払った後に不足の事態で15万円が必要になる誰がそんなの対応できますかないないんだったら残りの留学生活片側だけでずっと噛むっていうことですよもう帰国する頃にはもうボコってなってますよ片側だけそりゃ3ヶ月とかならまだ俺も悩むけど1年とかな なら確実に保険は入ってくることをお勧めしますこの一件をきっかけに私は歯科女子さんになぜ銀歯が外れるのかを聞いてみました銀歯がどれほど完璧に固定されてたとしても1年2年3年と月が経つにつれて銀歯の厚みがどんどんどんどん噛み合わせで薄くなっていくらしいんですよねそうすると固定が甘くなってボロッと外れるというメカニズムが定期的に起こるらしいので銀歯がいくら今完璧についてたとしてもですね不足 の事態でいつ外れてもおかしくないと思っててください。歯が取れた。ということでこの海外歯科の専門家講師ーーがこれまでの経験を踏まえた料金をお話しします。 銀歯が外れた場合緊急時に一時的に入れる詰め物これはもう2週間ぐらいしか全然持たないようなものだと80ドルそして銀歯を完全に新しく作り直す場合は1579ドル作業時間は1日で2時間程度一気に終わらせちゃうみたいですいや確かに留学を決めた時にボンボンボンボンお金がどんどん飛んでいく中で保険を渋りたいというお気持ちはわかります でも私個人として保険に入ったからこそまだ私は留学を続けることができます不測の事態で20万近く一気に消し去られたら私も強制帰国せざるを得ない状況に陥ります。 こんな小さいやつのために帰国って嫌じゃないですかしかも私カナダに行く前に日本の通いつけの歯科に行ってですよ2ヶ月間ぐらいもうフルメンテナンス完璧にしてもう今後虫歯が起こらないようにしてくださいってオーダーして完璧にしたのに1年ちょっと経つともうこれですよということで緊急帰国にに陥る不足の事態に関しししてお話をしましたもしこの動画が役に立ったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします 留学生も歯が命講師でしたツアーあるんですちょっと怖い福岡弁